みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹澤でございます。練習上手は上達上手みたいな感じで、練習上手になるためにはどうしたらいいかと、そんな話をさせていただいている動画でございます。1本目の動画では、焦らないということと、1から2にして3にするという話をさせていただきました。それで3つ目の動画あ、この動画の中では、3つ目、4つ目、5つ目のポイントについてお話をさせていただこうかなと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。とりあえず 始めてみましょう。結構具体的な話です。3つ目のポイントは、練習のステップを3つに分けるという話です。ステップを3つにあれ。ステップを3つに分けるということです。どんなステップかといいますと、まず最初は覚えるステップです。覚える。それで、その次のステップとしては、パートこと。それで、3つ目としては、 曲を通してという感じです。順番にお話をさせていただきますと、まず曲を用意しますよね。練習したい曲とか、練習したい練習フレーズとかを用意するわけです。でそのときに、まず何をやってほしいかというと、覚えるという動作なんですよ。一小節ごとでもいいですし、一段ごととか、セクションごととかでもいいです。とにかくその楽譜を見なくても、ある程度なぞれる範囲まで持っていってほしいんです。ある程度覚えるところまで持っていってほしいんです。 それで、その覚える範囲が一番最初から最後までその全部通してなのか、それともセクションごとなのか、それともワンコーラスだけなのか。その日は皆さんの判断にお任せをいたしますけれども、ある程度覚えるところまではとりあえず覚えることを目標として練習をしてほしいんです。楽譜を見なくても弾ける。まず、この最初のステップを意識して練習してみてください。それで、ある程度フレーズを覚えられたならば、 パートごと、もしくはその3小節とか4小節とか、1段とか2段とかでもいいです。とにかくその1文分だけで部分的に部分的に練習をしていくわけなんです。覚えたフレーズを指でバラババッと動かして、その体になじませるといいますか、そのフレーズの動きを覚えるわけですね。それで、その体を鳴らして、鳴らしていって、最初はゆっくりからスタートして、原曲のスピードについていけるように、どんどんどんどん一部分の一部分を仕上げていくような感じです。 イメージとしてこう1バラバラ、一曲丸々とこうあったならば、とりあえずこの辺をまず覚えると。覚えた。それで、覚えたとしたらば、ここを繰り返してできるようになりました。これを繰り返してできるようになりました。ここを繰り返してできるようになりました。繰り返してできるようになりました。そしたら、こう全体を繰り返してやってみようと。やってみるわけです。そうすると、だんだんこの弾ける範囲、できる範囲というのが詰まっていって、最終的には一曲丸々できるようになっていくようなイメージでございます。それで、この状態になったら、最後 の, この曲を通して練習するという練習をしてみていただきたいんです。 意外と覚えて、部分部分で練習して、よっしゃ、できるようになったぜとなったとしても、曲を通してやると意外と忘れてしまっているところとか、通してやると難しかったりするところが出てくると思います。パートごとに埋めて、よっしゃ、できたぜこのまま曲を通していけるかと思いきや意外といけねえみたいな感じで。それで、この練習を繰り返す中で、また A に戻ったりとか、B に行ったりとか、また A に戻ったりとかするときもあるかと思います。ただ、最初に意識してほしいのは、まず、 曲を用意したならば、覚えることを大事にしてほしい。それで、覚えたならば、一部分部分で部分部分で練習してみてほしい。それで、部分部分が出来上がってきて、全体的に何とか把握できたら曲を通して練習してほしいということです。いきなり曲を通して練習しようと思っても結構無謀だと思うので、こんな感じでステップごとに分けて練習していくと、いい具合に調達が実感できるんじゃないかなと思います。もっと細かく言えばいろんなステップがあるんですけれども、まあ、ざっくりと。 こんな感じでございます。もしみなさんが思うことがありましたら、みなさんなりのステップとかも作ってみてくださいませ。それで、4つ目。ツールを使うという話でございます。これは何かといいますと、iPhone アプリでいうと、耳コピーとか。あの僕が昔動画で紹介しておりますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。簡単に言うと、曲を・・・ 部分的にゆっくりにしたりとか、ピッチを変えたりとかするアプリケーションのことです。Windows とかでしたら、もしくは Android とかだったらば、早いもんというソフトが便利かと思います。僕は iPhone, iPhone 使いなので、常に耳コピーでやっているんですけれども、こういったツールを使うということもとても大事です。この部分部分を練習するときに、この範囲を設定してひたすら繰り返す練習もいいですし、ちょっと スピードが間に合わないという場合だったら、そのゆっくりにして合わせるという練習でも構いませんし。あと何気にその、何気に便利なのが、このバンドによってはその半音下げのバンドとかあったりするじゃないですか。それで、その自分のギターがレギュラーチューニングに設定されていたら半音下げに設定するのがすごいめんどくさいと感じたことはありませんか そういうときにこういうツールを使うと、このね、ワンタッチですぐにこの囲を上げることができるので、レギュラーのまま練習できるというメリットもあったりとかします。こういった便利ツールを使って自分の練習の質を高めていくという感じでございます。 いきなりこう、ね、超絶い弾きソロとかを厳、ね、曲のスピードでバーッとやってても、なかなかうまくならないので、とりあえずまあ最初は 60% くらいに設定をしたりとかして、できる範囲をどんど ん, どん広げていくと。60% ができたらその次は 70% にして、その次は 80% にして90、90% にしてという感じで 100% を目指せばいいわけです。いきなり完璧を目指すんじゃなくて、こういうツールを使って、ゆっくりから徐々に速くという練習をしてみると。それで、意外とこう<笑>曲に合わせたりとかすると、面白かったりとかするので、 自分を楽しませるという意味でも、こういったツールを使うのはとてもおすすめでございます。あと、この半音下げとか、全音下げとか、そういった変速チューニングに対応して、手間をできるだけ省くという意味でもとてもおすすめでございます。耳コピーとか、早いもんとか、まあ、こういったツールをいろいろ使ってみてくださいませ。もちろん、メトロノームとかもこのツールの一つですね。メトロノーム。あと、ちょっと知識が必要になってしまいますけれども、なんか自分でこう打ち込んで、 なんか自分なりのアレンジトラックを作るというのもまた面白いかと思います。ガレージバンドとかキューベースとかソナーとかを使って、そういった自分の楽曲っぽく仕上げてみるというのもまた面白いやり方だなという感じですけれども、ちょっとこの辺は知識が必要だから、あまりおすすめはできませんが、とりあえず、この耳ミミコピー、ハイモん、メトロダム、この辺のツールを使う練習はとてもおすすめですので、ちょっと検討してみてくださいませ。 昔の動画も耳コピー紹介動画がありますので、そちらの参考にしてみてくださいませ。それで、最後<音声>目標を持つということです。一番・・僕が思うに一番いい。 目標というのは、やっぱりその発表の場だと思うんですよね。そ何かしらのイベントだったり、ライブだったり、発表会だったりとか。なんかそういったもので、このやらなければいけないという環境は多分一番いいんじゃないのかなと思うんですけれども、まあ、そこまで行かずともなんか友達の前で披露するとか、なんか動画投稿するとか、自分で録画をするとか、録音するとか、何かしらその目標を持って日々の練習に取り込むという感じでございます。それで、こういうのも具体的だったら具体的であればあるほどいいです。例えば、2000。 2016年12月30日にあの曲を録画するとか、もう iPhone で、ねまあ、目の前にパンと iPhone を置いて、プンプンッと録画して、<笑>この曲をもう2016年の12月30日に必ず実現してやるぜ。うおーみたいな感じの設定をするのもよいかと思います。だもしくは誰かと会う約束をして、セッションする約束とか、聴 か, かせてあげる約束とかをするとかという感じでしょうか。 そんな感じで、まあ、いろいろ目標はあると思うんですけれども、何かしらの目標を持つというのもすごく大事な要素かなと思います。ダラダラ練習をするのも、まあ、いいんですけれども、悪くはないんですけれども、何かしら人前で演奏すると か, なんかこう、きっかけを持って練習をしておくと、それはまた練習上手になるのかなという感じでございます。はい、とりあえず、そんな感じでしょうか。5つのポイントをお話しさせていただきますと、そんな感じでございます。1は焦らない。 で、2は、1から2にして3にするということ。それで、3は、もうちょっと具体的に練習のステップを3つに分けるということ。それで、4は、アプリケーションとかツールをうまく使うということ。それで、5つ目に関しては、目標を持つということでございます。こういったものが、ね、着々実践できると、まあ、練習上手といっても差し支えな い, いんじゃないかなと思いますの で, で、よかったら参考にしてみてくださいませ。まあ、平たく言うと<笑>、なんかこうね。 あの本当に練習って話になっちゃうんですけどね。ただ、この目標を持つことも、ツールを使うことも、そのステップを分けることも、その自分を楽しませるための工夫だと思うんですよ。人前で演奏したりとかして、なんか友達とかに褒められたらやっぱすごく楽しいですし、うれしいですし、なんかツールとかを使って一緒に演奏したりとかすると、それだけ結構面白かったりするもんですし、そんな感じでその自分を楽しませる工夫だったりするわけです。 1つ目の焦らないのにも関しても、そうですよね。自分にプレッシャーをかけずに自分で楽しんでほしいからという感じのステップなわけなんですけれども、でそれがその、ね、楽しいからといって、どんどん練習する時間が増えたら、それはもちろんうまくなるわけじゃないですか。なので、練習上手というのは言ってみれば、その楽しんだ者勝ちといいますか、その自分を楽しませた者勝ち。なんて言うう。んだろう自分を楽しませるのが上手な人が練習上手になると思うんですよ。なんとなくイメージ。 わかりますでしょう か, か, るなんか言いたいこと伝えりますでしょうかそんな感じでちょっと具体的に5つのステップに分けさせていただきましたけれども、みなさんなりにいやこれはちょっと違うなとか、これはこうした方がいいかなとかってあったりするかもしれません。そんな感じでどんどんアレンジをして構いませんので、自分の気持ちを満足させるというか、自分を楽しませることにフォーカスをして、日々の練習に取り組んでいただけるとよろしいなと。 いいう感じでございます。それではまたベラベラとしゃべりましたけれども、以上でございます。何か参考になれるところはありましたでしょうか。また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑><笑>